フィールドよ新しくなった私を使うのは初めてアーカイブの期限に気づいて急いで消化してる最中同じ発電機を4んでいけるクエストよいたわ振るのが遅すぎたわ ちょっと早すぎるわ 台ついちゃったわ完全に負け格じゃないは足跡よ助けに向かってるわああ殴る方間違えたわ デッドハードねやっと捕まえたわ見えてたわよ深追いすると這いずり見失っちゃうから釣りましょう 発電機回ってるかしらちゃんとアーカイブ進めなきゃって考えてる間に見失っちゃった発電機の近くに誰かいるわ。 黙ってないわ発電機のない方に逃げられたから諦めたわこの人も発電機ない方に誘おうとしてるわねそっちには行かないわよ どけるの優先しましょあらまだ声がするわ負傷してたら2階にいても声聞こえるのね耐久半分切ってたから持っていけたわ まずは赤いカイブ優先でここを4回蹴ろうかしら。足跡だわ。やっとまともに倒せたわ。 蹴るの何回目だったかしら探すのが下手すぎて戻るしかないわあら そこはさすがに声が聞こえるわ救助が早い。 のメグはミス連発で、取り逃がしちゃったわ。このメグはまた別の人よ。 一旦諦めて発電機の。 様子見ましょ。結構回ってるわ。絶対この近くにまだいるわよね。いたわ。あらなにこれおかしいわ。前に進めない。あ。 ブリンクは動けるのね。歩くことができなくなったみたい。これ、無理じゃない サバイバーを倒せても少し動かれたら担げないわサバイバーが逃げるのを見てるしかないわそうよね動けないわよね動けないからフックに釣れないわ 目の前キャンプしてるみたいになってるあ助けに来てる待って誰か助けて。 開かないであら治ったわ私が下手くそだから強気ね 絶対近くにもう一人いるわああ。残念だけどメグ連れてくわ。 バグったからお見送りコースだったけどその後一人持っていけてよかったわ。